おはやーけいちゃん昨日はお疲れ様みようこそお疲れさんな昨日は楽しかったぜそうそうけいチくん本当にありがとねクマさん気に入ってもらえて嬉しいぜ裁縫針とか刺したりするのに使うなよししないよそんなこと。 こ、ね、んどはもっとき悪なわなを仕掛けなさいですよ。 ちり爆睡したよ。なんなら授業中にも実演するぜ。ダメだよ、そんなの。皆さん、おはようございます。昨日はお祭りでしたね。最後まで後片付けに参加した人たちは、本当にお疲れ様でした。 さて、この時期にはお祭りの取材で遠くから雑誌なんかの取材の方が見えたりします。皆さんが取材を受けることがあるかもしれませんが、曖昧なことやいい加減なことは言わないように、いいですね。 そんななのはどうかなお海外もののゲームか面白そうだな説明書も英語ですけどねルールはそう難しくはありませんのよま負けないからね僕はこのゲーム苦手じゃないですよ ね、事件の犯人と凶器あと犯行現場の3つを当てられた人が勝ち凶器のカードにもいろいろ種類があるな斧のやらナイフやら毒物やら犯行現場のカードも渋いぞ。 リビングやら書斎やら中庭やらつまりねこれらのカードが1枚ずつ抜かれるのそれが正解のカードで残ったカードはシャッフルしてみんなで当分互いに手持ちのカードを質問し合って抜かれた正解のカードが何かを探るわけ。 答えが分かったら挙手ゲームを終了して答えが正しいかを確認正解なら勝ちで1ポイント外れていればマイナス1ポイント正解してもしなくてもゲーム終了だからカードは集めて仕切り直しってわけやってみればわかるでございますわ結構頭を使うでございますわよ。 ゲーを取りながらじゃないと混乱しますですあとはやって覚えるさで、ミオ、今回の罰ゲームはなんだそうだねじゃあ、昨日の疲れも多少あるだろうから今日はソフトに使いっぱしりの系はどうみんなからお使いを頼まれてそれを買いに走るってわけ つまりジュースとかお菓子とかを買いに行かされるんだね今日の罰ゲームは簡単そうな気がしますですやはり圭一さんもそう思いますですのああ何を買いに行かされるかわからないからな。 校長の私から行くよリオンナイフ書斎あ、俺持ってるぜレナもあるよ僕も持ってますです どうして 次はケイちゃんだねどうぞま、待ってくれよまだ生理中 ピストルなんか使わないです。 毒物でじわりじわりがいいのですケイチ君はどうだったかなレナは全然安心しろ俺もさっぱりだ。 全然そんなことはないぞ 次でシャーロック前原の実力を見せてやるあらそれはいいですわね徹底的に叩きのめして差し上げますわ。 あ、ごめんちょっとトイレ行ってくるなゆっくりブリブリしておいでー兄ちゃんそれ下品 どうしてそんなこと聞くんだろうだろう このままでいくと俺もそうなる今日のゲームは大逆転の秘策が思いつかないじゃじゃあ今日の罰ゲームはケイチ君と一緒なのかなおいおい早くも負けを受け入れるなよ勝ちに行こうぜ俺たちで 何なのかな忘れたのかレナ快速第2条だぞ勝つために全ての努力をしよう。 この作戦なら他の連中よりも確実なリードを持って開始できるうん、これなら今度こそ勝てそうだよじゃあ早速戻ろうよ二人で組んでみんなをあっと言わせちゃおうおいおい二人で一緒に戻っちゃ意味ないだろう。 他にも打ち合わせしてきましたって感じだぞ。あごめん。じゃあどうしようレナは先に戻れ。俺は洗面所で顔でも洗って。のんびりしてから戻る。 いいですか何ですか今ちょっと大事な前原君にお客さんがいらしてますよ証拠口へ行ってくださいお客さん俺別にお店なんか開いてないし待たせていますよ早く行ってきなさい 前原さんですか前原圭一さん。そうですよ。どちら様ですか私の車、エアコンが効いてますから、そっちでお話しましょう。ここ暑くありません 立ってくやしません。どうぞどうぞ。 冷えすぎだったら言ってくださいよ私ガンガンに冷やしちゃうたちですからで俺に何の用ですかこの男性のことでご存知のことがあったら教えてください シャツにマジックで落書きがありましたね前原さんをはじめクラスメート何人かの署名入りでしたえこれ富武さんではこちらの女性は分かりますかえっと 名前は知りませんけど、ゆうべ富武さんと一緒にいた女の人です。この二人に最後に会ったのはいつですか渡流のお祭りの晩、一緒に話をしました。二人とも仲良さそうでしたよ。何か気になったこととかありませんか何でも結構です。話してください。 さんたちに何かあったんですか 前原さんはまだこちらに越されてきたばかりですよねご存知ですかな例のお社様の話は全く知らない知らないんなら結構なんですがねまあ聞いたことくらいは。 富武さんに教えてもらったんですけどどの辺までご存知ですか 前原さんは、そのー、タタリーとかを信じていますか率直なところで結構です信じてません本当になら良かったですやっぱり前原さんは都会育ちですね 信じてなかったら何なんですか俺仲間を待たせてるんであまり時間取れないんすけどその写真の男性は昨晩お亡くなりになりましたよりにもよってねお亡くなりになられたのが昨日なんですよつまり、うん 渡流しの当日前原さんにはどういう意味があるのか分かりますよね意味って意味なんか富武二郎さんがお亡くなりになられたことはまだ内緒ですどうしてかは なんとなくお分かりになりますよね。教えてください。一体何があったんですか得意なんですよ。ひなみざの方にはちょっと刺激の強い。 第一発見は、祭りの警備を終えて期間中のうちのワゴンでした。時刻は24時5分前。場所は、えー、っと、街へ出る道路がちょうど舗装道路に変わるところ、ありますよね。坂を下りきったあたりに、あそこの路肩でした。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 それも自分の爪で、ということが判明しました。え、えそれって、どういうことですか を疑いましたがそういう類のものは検出できませんでした。 他にもいくつか不審な点があります体内分泌物発汗脱毛等から富武さんはお亡くなりになる直前極度の興奮状態だったようなのです手の傷と付近に落ちていた角材が一致しました周囲の木やガードレールに叩いたあと 周囲に散乱する富武さんの血痕つまりですね体からは本人によらない外傷がいくつか発見されました富武さんは何者かに暴行を受けた可能性があるということです外傷の部位から見て複数犯の可能性もあります 死亡推定時刻は21時から23時頃のようですつまりお祭りで前原さんが富武さんとお話しして別れてからすぐの出来事なんですよ行方不明です出勤もしていませんし ゆうべは自宅にも帰っていません事件に巻き込まれた可能性が極めて高いようです我々もあらゆる面から捜査を進めますが。 村人たちはお社様のたたりの話になるととにかく口が重くなるだから俺なんですか俺がひなみざわの人間じゃないからこのままでは富武次郎さんはお社様のたたりで死んだことになってしまいます 渡流の晩、神聖な儀式の時無神経にカメラをバシャバシャやってたものだからお社様の怒りに触れたそういう話になってしまうんですよと富武さんにお社様の罰が当たるわけがない私もそう思います 罰も祟りもあるわけがないつまりそういうことですよ前原さん祟りを信じていない雛見沢の方の協力が不可欠なのですわかりますね でも、俺に協力できることなんか何もないですよあの晩のことは何も知らないしいいえ い, いえ何か気になるものを見たり聞いたりしたら教えてくださればいいんですものでも人でも噂でも何でも結構です不確かなもので構いませんからこれ 私の電話番号です。不在でしたら出たものに伝言してくだされば結構です富武さんの無念を晴らすためにどうかご協力をお願いしたいのです 今日、ここでした話はすべて内緒です。絶対に多言無用でお願いします。わかりました。お友達にも内緒です。特に、園崎さんや古デさんには絶対に知られないようにしてください。園崎って、ミオンのことかなんでだよ。事件に関係あるって言うのかよ。 捜査上の相撲ということなんです煙に撒くなよミオンは俺の大切な仲間だぞ言ってもいいですが気を悪くしないでくださいね言えよ雛沢で起こった一連の事件は 村ぐるみで引き起こされている可能性があるのです。そ、そんなこと、あるわけないじゃないか証拠はありません。しかも、過去の事件はここに解決し、いずれの犯人も村とは直接関係ありませんでしたしね。じゃあ、どう考えたら、そんな考えに至るんだよ毎年、渡流しの日に、 村の旧敵が死ぬ。それだけで十分に疑えると思いませんか。<音楽>はじめはダム工事の監督。そして次にダムを誘致した村人。村の旧敵は次々に開始しました。 てはともかく結果はそうなのですじゃあ次に死んだ神主やその次に死んだ主婦はどうです別に村の敵だったわけじゃない神主はダム騒動当時リーダーシップを期待されながらも積極的な働きがなかったため一部の村人から失望 反感を買っていました。反感があったにしたって、別に村に害を与えたわけじゃないだろう。その次の主婦なんかどうだよ。誘致した男の弟夫婦だったってだけの理由だろう。もっと殺される理由が薄いじゃないか。そして富武さんに至ってはどうだよ。ダム工事とは関係すらないじゃないか。ただよそ者だってだけの理由だぞ。 それがね、怖いんですよ。徐々に気迫になっていくのが。何がだよつまり、村の敵でなく、よそ者だというだけの理由で、犠牲になりつつあるんですよ。じゃあ、来年の被害者は、村のよそ者から選ばれるっていうのかあるいは、引っ越してきたばかりの人かもしれません。それってどういう、 でもそれとミオンとどう関係があるんだよ詳しくは申し上げられませんが園崎さん一家はダム騒動時の抵抗運動の旗頭だったのですそれも過激なね例えば園崎ミオンさんについても同様です抵抗運動時いくつかの軽犯罪と公務執行妨害で歩道歴があります ミオンの一家が一連の事件に関係しているとでも言うのかよそうまでは言いませんもしもそうだったら一番確率が高いそれだけのことなんです誰が一体どれだけ関わっているのか全くわかりませんだからこそ村人に口外してほしくないのです まあ、こう考えましょうたたりを申し進する村人の皆さんに心配させたくないから内緒そういうことでどうです みんなが俺に心配させないために内緒にしてくれたように今度は俺がみんなに心配させないために内緒にする番ってことなのかわかりました。 俺だけの秘密にしますそれでいいですよねえっと名前沖宮署の大石ですなんならクラちゃんでもいいですよあいや大石さんでいいです時間を取らせすぎました お友達を待たせていますよねもう戻った方がいいでしょう お友達を疑え、と言ったわけではありませんからね。誤解しないでくださいよ。前原さんが何も見つけず、聞きもしなかったとしても、それで十分なのです。それは、村が関わっていないという証拠になるのですから。見たり聞いたりしたら連絡しますけど、俺は探偵じゃないですからね。 変な期待しないでくださいよ。しませんしません。探偵になんかならなくていいですよ。今までのように自然に生活してください。その中で見聞きしたことを教えてくだされば結構なんです。またお会いしましょう。さようなら前原くん。 けいいち<笑>、はあ、さんおそかったですわね。 ププンとっああーごめんごめんちょっと先生に職員室呼ばれてさそこが悪くて怒られましたですかかわいそかわいそうですまこっちも白熱してたしねもういい時間だから次で最後のゲームにしよう俺の今の持ち点って 確か0点だろビリー確定じゃないのかよだ大丈夫だよケイチくんレナマイナス1点罰ゲームはレナが一人でかケイちゃんと二人でかを決める最終戦冗談じゃないぞ 罰ゲームはレナ一人でやってくれ圭一君と二人で勝とうって約束したのにずっと待ってたんだよだよな、っそりゃ俺が悪いな 当てずっぽうじゃないの？お、レナの正解ですよ。あ！<笑>じゃあこれでケイツさんも罰ゲーム決定ですわね。やったー！ケイツくん、一緒に頑張ろうね。あ、あ, あ、一緒に頑張ろうな。<笑> ビリは前原圭一とリュウグ宮レナじゃあ使いっ走りの経のを買ってくるものはトップの私が決めようかねな何を買いに行かされるんだろう、だろう薬局は禁じ手にしようなどうしたろう 釣り屋なんに用ないよおじさんが買ってほしいものはねこのメモに書いてあるからわーいっぱい書いてあるよ豆腐2丁シャンプーとリンスみりんに油揚げなんだこれ。 ここれおまでがたのまれたおつかいだろう